ですね、この髪の毛を使った動画というか髪の毛でちょっと今、あのー、伸ばしてるんですけど髪の毛をこの綺麗に伸ばすために使ってるものがありましてちょっとそれを紹介していきたいと思いますはいもうずっとこれで、ね、動画撮りたかったんだけどねそうこれです普通のヘアアイロンかと思いきやちょっと違うんですよこれえー、っとリュミエリーナ見えるかな リミエリーナっていう会社のヘアビューロンっていうものなんですけどあのー、まあちょっと今日はもうあの説明するよりも使ってみた方がわかると思うのでちょっとそれを紹介していきたいと思いますまずは普通に私の毛先をご覧に入れましょうこれね今今の毛先ですこれ今これ両方ともこういう毛先こういう感じこういう感じあのドライヤーしただけなのでまあわかると思うけど まあなんかね、パサつきがあるというか、まあ、まあこれでも綺麗とは言ってもらえるんだけど、まあ、それでもまあなんかねパサついてるって思う人もいる毛先ですはいこれをちょっとまあ分かりやすく毛先だけ今日はやっていこうかなと思うんだけど、うん、毛先にヘアビューロンを当てていきますこうしてこうして分かるかなこ う, こう当てていきますあーこれ今ね湯気が出てるの見える人いるかな これなんかあのー、最初は美容院で初めて使ってもらったのなんか新しいアイロンが出たから使ってみていいって言ってなんか髪の毛が傷まないならいいですよって言って使ってもらってで、あのー、なんか煙が出てていや な, んなんか煙出てるみたいなちょっと見えるかな煙なんかこの煙がなんか悪いものをこのなんか飛んでいかせてる証拠の煙だみたいな。 言われて<笑>そう半信半疑だったんですけどその使った後のあの手触りと見た目がもう す, ごすごくなってそこからもうこれ彼これどれぐらいだろう23年は愛用してるんだけどでドライヤーもこのリミエリーナのドライヤーを使っています。そうでドライヤー2種類あって 1個は普通のドライヤーでもう1個あのブラシがタイプブラシがついたタイプのドライヤーで綺麗なっていうドライヤーなんだけどまあ櫛で溶かしながらあの乾かせるよっていう優れものみたいなねそう髪の毛が長いとちょっと櫛で溶きながらあの片手で溶いて片手でドライヤーで持ってるのは大変なので髪の毛こうやって持ってなきゃいけないからだからだいぶね使いやすいドライヤーです そうで普通にドライヤーかけるよりもくで溶かしながらドライヤーかけた方が 痛, 痛みにくいっていうかなんか綺麗になるブローしながらあのドライヤーかけるとそっちの方が綺麗になるのであのだいぶ愛用してる感じですそうで結構このリュメリーナっていう会社はその髪の毛を綺麗にするための商品が、ねまあ、多いというかメインなので。 そうだいぶ愛用してるんだけどいい感じになってきたかなあだいぶだいぶ違うのわかるかなこれほらまず溶いた解いた後いうかリベリーダーかけた後こんな感じにこんな感じになりましたわかるかなでこうやって手触りもねだいぶ違うこれね触ってほしい本当は本当は触ってほしいんだけどこれだいぶねあのツルツルになってますはいで さっっきと、あのー、リメリーナやらなかった方の毛先を、ね、もう一回見ていただきたいんだけどちょっと溶かしちゃ溶かしていくかあほら全然ね多分ね見た目も違うと思うこれこれがリベリーナしてない方でこっちの毛先がリベリーナした方このこの違い分かるこれこれもう分かるよねこれ見ただけで分かると思うけどこのこのあの な, なんだろうあのまなまこれ リ, リーリ、えーのドライヤーしてるんだけどそれでもこの違いそうこっちがドライヤーだけの方でこっちがビューロンした後の方これ今毛先だけやってこの状態だけどあの髪全体やったら全部全部このこのこの食感食感じゃないやこのこの感触この感触でこのツヤでだツヤもこれね今ほら出てるものわかるよねこのこっちからの光でここら辺に今 艶が出てるのるのわかと思うんだけどこんな感じに全部なるのではいこれこのリミエリーナのこのヘアビューロンは、まあ、なんか定期的に新しいの出てるみたいなんだけどすごく効きますそうでもうあのリミエリーナしてればあヘアビューロンしてればもうなんかなシャンプーでもなんかトリートメントでもドライヤーでも何使ってても関係 ぐらい綺麗になるのでこれだけはもうすごいおすすめしたくて買った時から周りの人にめっちゃおすすめしてるんだけどやっと動ぐらいできて嬉しいです本当にこれこれはもう普通にヘアアイロンするように、あのー、挟んで伸ばしていくだけでこれぐらい綺麗になるので是非しかも傷まないっていうのが一番大事ですどんどんどんどん綺麗にしてくれるものなのでこれはもう是非みんな買ってください<笑> 買ってくださいって別に私回し物じゃあ回し物じゃなくはないな<笑>まああの別になんかお金もらって宣伝するとかじゃないけどもう本当に好きすぎてこれはみんなに使ってもらいたいのでもう一人でも多くの人にこの髪の毛をきれいにしたいって思ってる全ての人に届けばいいなと思いますこれねリュミエリュミエリーナねリュミエリーナ目 が, 目が映ってるリュミエリーナのヘアビューロンです ちょっとサイトの URL もあの説明欄にあの載せておくのでぜひみんなチェックをお願いしますというわけで姫でしたバイバイ